はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ただいま、エビスに来ておりまして、まあもうね、大食い好きの方、わかると思うんですけれども、エビス帰りさんにね、お邪魔している途中でございます。なんかね、新しくできたやつらしいんですよ。なんかパスタのチャレンジで 5.5 キロ、タイムトライアル形式らしいんですけれども、今回はね、そちらのチャレンジに挑もうと思っております。てな感じで、早速見えました。こちら。よいしょ。 後ろにね、見えておりますお店が、今回お邪魔させていただきます、恵比寿さんでございます。それでは早速ね、お店の方に入っていきたいと思います。よいしょ、ね ということで、例えばね、店内の方に入ってまいりました。こちらのね、カイリさん、以前もあの別の店舗、カイリセカンドっていうお店で、デカ盛りですね、をいただいたりもしたんですけれども、こちらね、同じ系列店で、この、カイリっていう文字が、ひらがらのお店は和食系。で、そちらがね、英語の場合は洋食系を出しているお店でして、まあ、今回のね、カイリさんは文字通り、和の食材を使ったような、まあ、居酒屋さんというか、やっぱりね、 カイリーさんなんで、海鮮がうまいらしいんですけど、ちょっとね、これ見えるかな車エビでございますね。暴れエビ、いわゆるね、酔っ払いエビ。エビをね、紹興酒につけて酔っ払したエビを食べるみたいな料理もあったりとか、その他にもね、カキだったりとか、本当に海鮮のね、新鮮な食材たくさんございますので、今回はね、チャレンジではあるんですけれども、ぜひね、皆さんもお店の方に伺っていただければと思います。 ということで、メニューが到着する前に、今回ね、挑戦させていただくチャレンジメニューの説明をさせていただきます。今回いただくのがですね、まあ、オープニングでも説明した通り、5.5kg のパスタのデカ盛りチャレンジメニューなんですけれども、こちらのチャレンジはね、一応あの、プロ限定っていう条件のもと、挑戦できるチャレンジでして、制限時間が30分。で、これタイムトライアル形式になっておりまして、今ね、挑戦した方はもう、タイムなんかは張り出されております。 で、失敗の場合はね、まあ、あの、失敗料金っていうものが発生する場合があるらしいんですけれども、基本的にはね、まあ、成功した場合は無料という形で。で、まあね、毎度のことなんですけれども、チャレンジメニューで、え喋、ー、り出しますと、皆さんにね、怒られそうなので、今日はね、黙々と、真剣に、挑もうと思いますので、よろしくお願いいたします。 ということでただいまね料理の方目の前に到着いたしましたもうめちゃめちゃうまそうでございますちょっとね今日はガチチャレンジになりますのでパスタすすったりとかあの飲食のねマナーにそぐわない部分もあるかと思うんですけれどもあらかじめご了承いただいて動画の方もご視聴いただければと思いますであのチャレンジでね食べにくくならないように本当にね出来たてをそのままいただいておりますので冷めちゃうといけないんで早速チャレンジに移りたいと思います 四三二一スタートよし、いただきます、い、え、い、ー、よいしょ、ひとまず、揚げ物からいかせていただきます、これ、うん、うまっ、<笑>うん、何で急いでるんだろう、うま うんうまいですよ、ね、いいこのっ うまっきたてですかしかも全然臭みが臭みこんなな…うまい今自力的にちょうど磯身とかもちょっと収まってるんで塩味、うん、も収まってきてるんで確かにそうですね、本当に身の旨味だけというかう、ね、塩っぽさっていうのは全くないですねまあ冬だとパンパンに張ってくるんで、うん、岩手の…岩手深みなんですけど あの塩味、えー、と磯味が結構しっかりあるタイプ。なるほど、なるほど。あと和によってもちょっと違うんですけど。うーん。いや、うま。うん。 ちょっとこれエビいいっすかね。 なんでチャレンジなんだろう。 すすりたくて<笑><笑> <笑>うん、ま、このアリを絡ませると濃厚でうまいさらにうまいですねこれ やっぱりうまいチャレンジメニューって幸せですね www <笑><笑>、うん、ちょっパスタいただきますうわ、濃厚 <笑>あんじゃりゃこれまたゆすねなんかねいわゆね。 別にアルデンテでもないんですよ。ただ、あのい、いわゆるロメスパンみたいな、ちょっとあの、緩い方がいいみたいな麺もあると思うんですけど、ちょうどね、その間というか、腰も残ってるんだけど、パスタ自体のね、もちもち感がね、しっかり味わえるわ。でまたこのクリームが、それがまたちょっと、いい感じに<笑>、相性が<笑>。今日はね、黙々と、真剣に<笑>、やっぱ喋っちゃう、う喋ったら怒られる、これ。ダ<笑>メかなごめ<笑>んなさいね。頑張るうこっから。 いや、うまいんですよマジで<笑>うーん のことながら、パスタは増えますね。<笑> うん、手首痛っ。<笑> うん味変いたきましたコショうあ確かにクリーム系だから黒コショう絶対合いますねや、だ<笑>め<笑>楽しむものができちゃダメだ<笑>頑張ります<笑><う>、ね、<笑>ああうまい<笑>うんうま、ん、い うわ、うまい。あ、好き、なんていうのね。<笑>うま<っ>。<笑>うま<っ>。い<笑>や<まっ><笑><まっ><笑>、こんなに変わります。<笑>うまっ。<笑>こんなにも印象変わるんですね、こッ後。うん。 <笑>この位置から見るとそんな変わっちゃないんですけど<笑>。 最後ソースすくうよりもちゃんとね絡ませた方が一番うまいから<笑>クリームソースがうまいクリームソースがうまいうん クリームも結構濃厚で効いてますけどやっぱ単体で食べると気づくのがトマトもしっかり効いてるから全然重たいっていう感覚ないですねうん濃厚だけど全然多くないですねうんうん フフフフフ。 また増えた<笑>えスタートライン戻ってきたっけ<笑>えれこんなぷりか<笑> you、mm -hmm. プルにハードルハハこれ<笑>。<笑> そうでもこれってパスタだけだと普通の並盛りというか提供するようなパスタだったら10人前ぐらいかあのパスタだけだったら麺はそうですね10人前か12人前だったんで<笑> 12人前のパスタやばいですね<笑>すごいな で, 茹で前が13キロだから、うん、ジュースに13人前ぐらい<笑>でとかパスタは3倍ぐらいになりますもん、ね、そうですね。 かからからぐららぐいいいいででですすすすんんあの麺ののさによっってこるれれごとかの方がづだれちゃいますしね、確かに。 このクリームでな生パスタ食いて、<笑>うまっね。うん。時間早い。じゃあ見えちゃった。 ギアを上げていきますね一段階 you、mm -hmm. you、mm -hmm. どうー、うん、えー、っと、今、残り時間が手元で言うと5分13秒残っておりますんで、一応、えっと僕のタイムで言うとえっと24分47なんですが、若干ね、えー、お店の記録の方だとラグがあるので、公式タイムで言うと24分46秒っていうことですね。はい まあね、今回このカエリさんでいただいたメニューの方ですね、本当に美味しかった。上にね、乗っていた海鮮類のフライなんかも本当に美味しいですし、パスタ自体もね、もう絶品でございました。 今回のチャレンジに関しては、ゾウさんパクパクくんや、しのけんくんなんかも挑戦しに来てるんですけれども、その他にも、エビマヤちゃんとかもね、もう本当にカエリさんで、いろんな通常出してるメニューをたくさんだったりとか、デカ盛りっていう形で、いろんなね、料理なんかも紹介しておりますので、こちら、エビスカエリさん気になった方はね、みんなの動画も見てみて、ちょっとね、メニューの方、確認してみてください。いやー、改めて今日はごちそうさまでした。 はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がったとったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃね。いや、ちょっと絶対に改めてチャレンジとかデカ盛りではなくて、ちゃんと来ます。<笑>もう本当に美味しかったです。い, す<笑>いや。 you、mm -hmm.